地上の四季歌日記にようこそここ本日はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマークのファミマークタコスビートを食べたいと思いますうんの春巻きの中にタコスの具体が入ってと思います、ね、なんか緑色ですね何が入ってますか割りたいんですけどあったら間違いない冷え冷えが起こりますのでもうこのまま行きますねではいただきます チャンネル登録よろしくお願いします<笑>まずそこ側 の, の春巻きの皮がパリパリとしていてそれを噛む瞬間に心地よい音が聞こえてきましたねそしてその次に トマコスの香辛料と酸味が効いたあの独特なトマトの味が口の中で広がっていて美味しかったんです春巻きとはちょっと違いましたがこれはこれで美味しいですね揚げ餃子にも近いような気もするけどそれとも違うそんな感じですもちろん具材は違いますけどねというわけでこちらも低広さっていますもうちょっと大きなサイズで食べてみたいですねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです よろしくお願いします。では、また次回の演目でお会いしましょう。